っちゃんめ ち, ゃめ ち, ゃめちゃ ね, あ, ーねあなたはねちょっといパブロ君と同じよね。 ですっはいラズはがああ、アメリカちゃんんね、リッーだなあービッピーなんか鼻りまかっ、はい、<笑>いいちょいいところを。 ちょっときついわ、ちょっとかな。<笑>ま あ, あ<笑>私からではナンバーワンレベルかもしれないちょっとかな、私。ふうはとった、ね。じゃ、またあん。お、いいね。はいはい。よし。<笑>ほんな、行きましょうか<笑>行くよら。頑張れ。いけるかな。成功率は三割ぐらいです。<笑><笑> ゆったたりし女装よね、いいいつも。いいのな。のちゃんはいいいいいいいいの。るやかかなな。女装、ね。し一応遠く泳いで来いってうか泳いででててら、飛びまたたみたいなジャンプがあ拍手、はい、は上手なんよって。 <笑>確かかのの半分ぐらいから、ね、<笑>じゃあいいいいいいいじじゃゃああよよよししょけっこ私なん一瞬迷子になるし。<笑><笑> <笑>最初によう言うといたら超 練, 習中超練習中のお店していいものか分かんないんですけど。<笑> 高さはバーなのかバーなのかの違い、うん、いめっちゃ見るえら い, えらい。 あーあーあーあーでースすがごいですよね。うんなんだけ